ちゃんと気を使って受けるんだね今の子たちは。私はそんなに気をつけてなかったかもしれない。受けるって。なくて見なかった。<笑><笑>で本当にあの画質でしか見たのあの風景をまざまざと思い。疲れた話出てきますこれ。画についてきた。あー 私も今いい年になりましたけど当時はねやっぱ叱られることがものすごい多い学生だったのでそんなやっぱそうでしょ<笑>私だけじゃないよね毎日のようになんか叱られるなって思ってましたねなん<笑>で叱られるんだろうと思わな<笑>結構高校生ぐらいからなんか叱られるのがすご多かったんですよだから叱らずで慣れてしまってるというかなんかこうあんまり大人には受け入れられないんだろうなってなんか変に曲がって大きくなってたので<笑> ねだでも立ってたんだろうね記憶から今抹消してるかもしれない何めちゃくちゃ叱られた時って私何で叱られるんでしたっけ遅刻するから怖いって<笑>めちゃめちゃ遅刻するまあでも<笑>でも休みの方が多くてはいで来ると踊るとうまいのよだから怒られるんだと思うよあ<笑>もったいないっつって先生たちはみんな怒ったんだと思う 出会った人は知らなないいかもしれないんですけど当時ね、本当に時間が守れなくて遅刻間だったんですよ、ものすごく。もうそんなん同級生は知っとろうって感じだと思いますけど、本当にとにかく時間が守れない、でもダンスは大好きなんですよ。あ 全然肯定してないんんでですすけど当時の私の私価値観があったんですよダンスに対する、うん、ダンスってこういうものだよねってあったのが、うん、もう自分が好きな時に思った時に踊るみたいなそれは場所とか時間とか関係なくて踊りたい時にはもう踊りたいみたいなで休みたい時はそれが休みたいみたいな何か人間なんだけど本能のまま生きるのがそれが自然自然にダンスをそれが一番愛してるやつみたいな勝手な感情があって。 な ん, で<笑>なんで学校に来たの<笑>なんで入学したのそもそも<笑>それがあってのこの出会いだけどでも学校に行きたいと思ったのはんでそうですよね消極デでなんだというか、うん、大学に行くっていうのはまだな勉強嫌いだからないなぁと<笑>就職いや踊りたいしまだ、まあ、あのまだもともと練習したいしうまくなりたいしないなって全部を消していった中でダンスの学校が最後残っててで 言ったんんでですすけど高校生の時とかは授業中なんですよ、うん、社会とか数学とかみんなが授業をこうやってこうやって中で聞いてる中もう止まらないんですよ<笑><笑>今私は踊りたいみたいなよく後ろの席の子に「あの先生!うん」金子さんが踊ってて全然授業に集中できません」みたいなのずっと言われて、うん、えで無意識なんですよ「ええ今うち踊ってたんで、ね、踊ってろ!」みたいな。 で先生に大体平常点からどんどん「相金猫マイナスいって」そのマイナスをされていってどんどん平常点がなくなるっていうなんかの無意識たぶん踊ってしまう変な変なのかなでもこれダンサーあるあるじゃないのかなって私っと思ってたんですけど、うんうん、あのそういう学生でしたどこでも踊っちゃうそれは友達はいたの <笑>いますけどもだから結局高校でもダンス部を作って仲間は自分で自分で作りましたのダンス道交会から作って最後はダンス部になったんですけど、うん、いつでもどこでも踊っちゃってだから専門学校 の, その説明会とかシューズ選びとか最初あるんですよ、うん、入学した時に、うん、その時もみんなが話を聞いてる中で止まらないんですよ踊ってるんですずっと。 でトイレから出てきてもうトイレから出てくるこのなんか壁がちょっと映るんですよ自分が、うんうんうん、あ映んなと思ったらと思ってるんですよ<笑>でやってるとその時の校長先生とかに「<笑>お前はずーっとずーっとダンスが離れないのか頭から」って「えっ?<笑>」みたいなでその周りの同じ同級生で一<笑> 1期生なんですけど私はあ1期生のメンバーは 弊社役みたいな。み、うんなタップシューズ。みんなタップシューズとかをこうちゃんと合わせてるなか、めっちゃ踊ってるんですよ、すみれも。変なやついるみたいな。いや、マジそれなでないし。うん、そうだと思うよ。<笑>自分の踊りたい時に踊るのがダンス、で、これが正解だって思ってたんで。みんなと同じ時間にダンスを踊るとか、みんなと一緒に、一緒な動きをするっていうのが。 グングとかもすごい苦手なタイプ、うん、のダンサーだったんですよ。ダンスは自由なものだから、うん、なんでみんなと一緒の動きをしなきゃいけないんだろうっ<笑>てって思いながら、<笑>じゃあ、学校と並行してダンス教室とか行もう別に行ってなかったんですか行ってたんですけど、<笑>それどっかのタイミングで、多分ダンスバトルとかてすごいハマり出すんですよ、あコンテストかなんかそういうなんか。 あんまり形形してないものにはまっちゃった時期があって、うん、音楽を感じるまま体を動かすみたいなのにはまっちゃった時があってだからもうダンススタジオとか行ったら45時間家に帰ってこないんですよう<笑>ずっとわかんないなんか無のまま踊ってるとか好きで変態ですよね<笑>変態だね<笑><笑>、まあ、クラブとかも一生朝まで踊り続けられる人で<笑>汗だくで<笑> でも分かってくれる人おると思うんですな、まあ、ですま今はさすがにねあの大丈夫になりましたこれが何<笑>で、まあ、そんな遅刻しなくなったんですか言って聞いてください。てどうしてそんなに遅刻しなくなったんですか子供を産んだからだと思います。ああいや本当にもう結婚して180度だよねなんかこんなことがあるんだなってなんかさあなたをここまでね更生させるねご主人が本当に<笑> 応援してみたいありがとうございいます<笑>あの、うんまあ、いろんなきっかけは多分あるんですよ、なんかユニバーサル・スタジアムで例えば就職して、やっぱお金を初めてそこでもらう、うん、だ自分のダンスでこう対価をいただくっていう時にに、きっちりしなきゃなとか、思った責任を持たなきゃなって言われながらも、いっぱいその叱られましたよその、遅刻しましたっていうのは、相変わらずつけられてまんですよ指導してくれた先輩たちがいて。いた<笑> で社会でそういうことを経験するじゃないですか、やっぱりねあの、お金をいただくプロっていうことは責任を、自分の踊る場所とか、時間にやっぱ責任を持たなきゃいけないっていうのをずっと教えられてきて、それが自分の中でハマったのがやっぱり子供じゃないですかね、やっぱり子供の時にども産んだときに<笑>なかかか、ね、なかなかいい大人になるまで疑問だったんですよ、なんでそこまで合わせなきゃいけないんだろう、みんなで。 自己中ですよね<笑>自分を中心に世界が回ってると思ってたそうですねそれもそうはいかないというか自分を見てやっぱ何でもまねっこして育つので見本にならなきゃいけないというか、うん、こんなにルーズな子に育ったら苦労するだろうな自分が苦労したので<笑>ちょっとそうならないように気をつけるようになったらあのだんだん治ってきましたね、うんうん、でもその直していく過程は苦ではなかったんでしょ るのにちょっと大変だなと思いましたけどありがたいなと思いましたねなんか小さな命が「お母さんちゃんとしなさい」ってこう教えに来てくれて感動的思ってなんかそこまで自由にねダンス一本で生きてきたからここはこういうふうにちゃんとしなきゃいけないんだよってなんか教えに来てしゃべらないんですけどなんか教えに来てくれてる気がして、うん、<笑>そこを学んでこなかったから<笑>。 許ししててくれたたた先輩だっっりなんかねね環境があったんでしょう、ね、まだ若かったっていうのもありますしそう甘えてたんだろうなぁとは思いますけどでもサイのダンス好きでよく結婚して子供を持ってる選択に行ったよねそれはねもうフィーリングで生きてたのでなんかその主人と出会った時も「あこの人大好きだな愛してるな」って思ったら突き進んだし子供もまあ言ったらあの来てくれたのであの。 計画的ではなかったたんでですけど、うん、あの授かれたのでなんかそれもなんか自然がにそういうことが起こるとあなんか意味があることなんだって思うタイプなので自然にそういうことが起こる起こって計画性がないじゃないですかユンタルずっと計画性はないんだけどなんか自然発生で起こったものに対してはすごい 運, 運命というかこう意味のあることなんだなってすごい感じてしまう、うん、そこのアンテナすごいいい人なので、うん<笑>うん、母になって見ていろいろ吸収してっていう。 無計画ですけどな感覚人間だと思いますい本当に、ま、さしくご主人とお子さんがあなたをそうするためにもうすべてこうやっぱり意味のあ る,、うん、こるの<笑>あれだよね苦労したと思います旦那はありがとうございます<笑>旦那さんもそういうじゃダメなんだよって言ってくださってたもんなんか怒ってましたねですよね出会った当初はすごい怒ってましたねなんで怒っていやだからよくさるんですごく 根をててくださっての時代を<笑>私の声大好きだったから頑張ったのかなっていう感じですごい<笑>よくねだって面白いですよねだから結構性格真逆っちゃ真逆のパ、ね、はい結婚したので面白いなと思います人生って<笑>っそうだよね<笑>はいさっきのこっちのフリハーと同じねフリハー完全に簡単にしった感じだね<笑> 本当もうと、ん、かホ、ねうん、本当に今となってはよかったなと思いますいろいろこうお迷惑かけてきた方達には当時は申し訳なかったですけれども今はもう反省して、まあ、これから正しく生きようかなと思います、えー、いや本当にねにすごいよなんかそれがすごいわ<笑>すごい緊張したんか私の恥ずかしい覚悟を晒してしまったんですけど<笑>本当に<笑> <笑>でも知ってる人はみんな知ってるんでそれはそうで す, そうです。こいつこういうやつやな」っていうの知ってるんで<笑>、はあ「ちょっと今すぐ汗かいたので一回カットします」<笑>はい<笑>